おはいいまますす開けてくだささ来いいし た, きましたテルマさん文人赤松今回ロンで色です色色もはン、まあ、田さんにこんなのがいいとか聞いたんですけど。 はいはい、実際これをねできたんで一応9月の25いつだっけ<笑> 232425 23の東殉フェス用に作りましたい、ね、あ、いねじゃあどれ来ますかどれ来ますか僕が欲しいのは単純に言うとチカンだよね、うんこの辺に まあ、無難に。今の服装に合わせるとこのぐらい、ね。今日のズボンだとこのぐらいだと思うけど。普段使い考えると。この辺が可愛いですね。うん、これ。くれる人は。ね。いやいや。っね、っいこっちのを着やすいな。まあ、ね。カラー選ぶときも。 実物見ないで、あのね、うん、パレットのあの色だけで決めたから、どんな感じかってわかんなかったで。でも色見ると全部いいです。ちょっと落ち着いてる感じでね、い、うん、やちょっと。で秋だからっていうことで、そういう色はイメージして選んだつもりですけど。なるほど。じゃあ一個着てください。いいですか。はい。私も着ようかな。どれがいいですか。今日どんな色ですか。これは。こ れ, これ、うん。本当に。うん、いやー、おじさんにはちょっと。いやいや、全然。 緑のズボンに赤の T シャツ。全然いいですね、え、ちょっと着替えましょう。はい。はい、おお、いいじゃないですか。ちょうどいいパンツ入たで今おー今のの。うん、杉本さんの赤のパンツが、上に T シャツにって感じ。まあ、落ち着いて、ね、見えますよね。うん、ちゃんと。生地は前のやつ、多分同じです。赤って、か何、これあたどうでしょう。 どうでしょう L サイズです割とねしっかりいいじゃないですかちょっと大きめででもあの乾燥機かけると縮むんですよねやっぱり、うん、だからそれでちょうどいいぐらいですもん、まあ、ロンキーっていう感じでちょっと若したい人は一個サイズアップしてもいいかもしれないね承知しました、うん、ありがとうございますというわけでこちらの 木さんの赤松文人ドンティ予約この動画から開始ということであ動画からそうですね開始で8月中は予約割引で 10% オフおでお値段は4500円で考えてます、はい、全然、ね、もう特外レベルの…特外レベルの<笑>ありがとうございますなので8月中に予約していただいてでちょっとまあ実物見たいよって人は「当尋フェス」で販売できるようにちょっと準備してますので1個はどれぐらいあるんですか100個作ります 今回も<笑>はい余ったら大変なんで大変で<笑>、まあ、皆さん買ってくださいと、はい、まあ時期的にちょうどいいと思うんでそうですねでジ物あると多分ねいいと思うそういうライブ T シャツとかネットで見てても分かる分かるこれからみたいになるけどでも実際見るとやっぱいいなってなるんで、うん、多分それと同じだと思うんで す, そうですよ、ね、やっね若者が来ても大丈夫そうな感じがする、うん、で色もしっかりこの展開あるからそうそれもかわいいんだよね ういうのお祭りの時に感じたのは女性が、ねね、来てくださってるのが多かったので、うん、そういう方にも来てもらえるようなカラーリン グ, カラーリングでも、ね、で も, もちろんね池ケとか来てもいい全然いいと思うんで、うん、池ケに来てもらうこれね池イ<笑> というわけで、8月中入予約、受付 10% オフ、はい、で当時のフェスでも販売しますよということです、はい。皆さん是非ともご購入お願いいたします。はい、はいありがとうございます。はい